ですね。な、うん何でもない。五百円ですね。一本五百 円, 円。この間まで三百円だったのに。あ<笑>、なるほど。な<笑>んでもない心拍。なんでもない心拍です。<音楽> はいおはようございます心拍のシャリミキの作り方なんですけどまあ最近動画でよくね出てるんですけど本当に本当の作り方っていうのを紹介しようというふうに思いますシャリミにシャリを入れるシャリミキの作り方、はい、これだあのー、動画とかを見てたら彫刻刀を使って、えー、斜めに強制的にねじった 車両を入れるっていいう人いたんですけど あ, ました、ね、<笑>あれ危ないですからね<笑>あれはね結構危険なんで<笑>はい、はい、本当は川崎先生言われるように水水に沿ってス、えーッとこうシャリを向いていくというのが正解 で,、はい、でただ、まあ、普通の木はだいこう水水ってまっすぐなってるんで<笑>、えー、やっぱりまっすぐ上に上がっちゃうということで干渉価値が、まあ、あまり上がらないよということでじゃあねじったシャリをどうやって作ったらいいのという、まあ、安全に作る方法ということで。 えー、今日はあやりたいというふうに思うんですけどういうことは曲げる結論から言うと2年構想でやるんですけど<笑>年構想1年目は今なんですけど1年目でまず曲げる、はい、ねじると、はい、1年目でねじっといて来年車両、えー、をむくと、はい、そうすると水筋に沿ってねじれながら抜<笑>いていけると。 いうと安全で、えー、なおかつまあ綺麗にでですねできるんで、はい、であとは、えー、水水をやっちゃうと今度幹模様ってなかなか硬くなってできなくなっちゃうんで、はい、今日は、えー、幹模様の形付けまで針金製紙で幹をねじりながら、えー、形を作っていくよというところをやっていきたいと思いますんで、はい、ちょっとねえ仕、ー、入れてきた何本か本当に安い苗木なんですよね。今日はとりりあえず皆さんわかりやすいように分人風に風 ちょっっとと作ってみようと思います、はい、まずねどれでもいいんですけどまずね、いいらない枝を剪定しますラフィアを巻いいくんですけど本来、うん、これぐらいの太さだとラフィアいらないんですけどねじれた感じを皆さんに表現するのに最初こう彫刻刀でまっすぐ白く。うん 書いてでねじっていこうかなと思ったんですけど多分やってるチョークですねあチ ョ, チ, ョ<笑>ねチョークチョークじゃないごめんなさチョークチョークちょっとごめんなさい朝早いんでチョークで、えー、真っ白こう入れてねじっていこうかなと思ったんですけど手でえー、っと逃げてるうちに取れちゃうと思ったんで。 ラフィアを全部巻いてででですすねねマジックでです、ね、線を入れてねじってる様子を見ていこうとなるほどであと曲げ方もですねいろいろと、あのー、お話をしておきたいこともあるんで、はいえー、そのねじり方もちょっと説明したいなとえっ、ー、と巻いていくうちに折れたりなんかする場合もありますから、まあ、これは明らかにいらないなというような枝を抜いていきますこういう枝とかですねこの辺のやつはいらないんでまあ、これ1本取っといたらこれのやつはいらなくなっちゃうということでものはどんどん取っていっちゃうと。こ もうあれですすね、うん、あの私がほ、ま、さしく欲しいい木をちょっと自分ででででも作りたたののそれれ何本か仕入れてきたんですけど最初の本当素材、ええ、安い素材のところからでも、ええ、作れるうですよねで素材もですね、実は先 週, 先々週と仕入れ たんですけど、はい、まあこれ動画をすぐ言って撮ろうと思って、えー、探してたんですけどこれよりもうちょっと太い木でシャリが入った木があったんですよスーッとまっすぐ、えー、シャリが入った木っていうのはもうそこが乾いて硬くなって曲げられなくなっちゃうんでうん私は買うのをやめたとその人は売るためには例えば500円の木がここにシャリまっすぐ入れることによって 1,000 円か 2,000 円になるかもしれないんだけど、はいはい、そこから成長しないな曲げはないんで。 だからこれを例えば先ほど言ったえ曲げといて1年間ねじっといてシャリミキ入れれば5000円にも1万円にもなる可能性があると な, るほどなんか1万円9000円とかいっぱいあったんで後でねあとですね、うん、見てみ、あのーえー、見 て, 見てで結構こう生産の人とかだと、えー、シャリ入れて出すみたいなのがあそうそうそうだから売るためにはシャリを入れると値段が上がるんですけど。 だけどこの東時園の生徒さんとかだと、ええ、シャリ入ってるの買 わ, 買わなかったりするんですよね。ううよねやってる人たちは、うん、そういう場合もそう。あこれシャリ入ってるって、うん、い一見よく見えるんでそうそうそう値段がつけられるからそういうふうにするんですけどそうそうそう。シャリ入ってなきゃな欲しいんだけどなって、ね。そうそうそう。よく聞きますよ。あそそれなんですよね。うん、これはねちょっと悩むところなんですけどやっぱり太い方残した方がいいんでこっちを切りますね。はい、なるほど。はい。 はいラフィアですねラフィアは六本六本水に濡らしてうんあのね朝からお湯につけときました、うん、はいお湯につけとくと早いですね冬場は寒いんでで端っこ揃えてでこれでぐーっと上まで巻いていきますはいでえー、っと巻いていきますと まあ、こんなふうに出来上がると早くな い, い ち, ょちょっと巻きましょうよ料理番組です<笑>これが言いたいがために<笑>言いたいがためにこれちょっとっ<笑>巻いておきましたちょっと早かったなそうですねちょっとやりますねこれは後で別のまた形も作りたいんで、うん、最初はあの縛ってもいいですしぐるっと一周巻いちゃえば一周巻いちゃえばもう止まるんで本当にこんなね素材の木が五千一万円になると思うとね う, ね、うんだから多分あれが 9,000 円ぐらいだったと思うんだけど曲ががね、ねもうシャリが入ってねじれてるんですよ、ねうん、だからただ幹がああなっちゃうと模様がなかなかつけづらくなってきちゃうんで、うん、最初のうちにやっとくということですこれねこうやってギュギュギュギュッ引っ張りながら、はい、あの巻きゃいいっていう話じゃなくってやっぱり皮が芯から離れないようにするんで、うん、もう一回一回こうギュッと絞り込んでき つ, うき つ, うき つ, うきつく巻くっていうことですね。 動画としてはあれですね、ええ、2年で価値を10倍にする10倍どころか30倍っちゃうんじゃないですか30倍 あ, あ、そうか500円かこれ500円がこれまで300円だったんですけど500円だったんで、うん、<笑> 500円が15000には多分うまくするにはなると思いますよね2 年, 2年あ2年ではなんない な, 3 年, ない3年でかなさらに夢ありますよねでもね、うん、ここありますよねそうそうだから先ほど言ったようにシャリがもう入ってると うん、まあ、すぐのシャリが入ってると思う価値それ以上上かんないんでそこはねちょっと注意したほうがっていうと、うん、あそれでちょっと言い忘れましたけど針金を右回転にやるのでラフィアも右で。 あ、なるほど。ええ、それは大事な話でしたね、ごめんなさい。針金と同じ角度で巻いていく、そうですね。そうですね。そうじゃ巻いてい く, いいていくてとですね、うん、そうじゃないと緩んじゃうんで、はい、で右回転、左回転はどちらでもいいんですけど、はい、なんとなく右利きの人は右回転、<笑>時計回りがやりやすいかなって。うん、はい。タルタラフィエンにマッキーがつかなかったら、あ、それ、ね。それがありますね。<笑>この辺はあとはもうぎゅっと、はい、縛って。 て、はい、きましょうか。この中で1週間1週回るかなまずうまくつくかどうかああ大丈夫かなう考えたんですよこれどうやったら分かりやすいかなと思って<笑>だからあの普段私がやってる方法ではないんですけど<笑>あの皆さんには分かりやすくという意味 で, で,、えー、でこれ直接ッ幕にマジック描いちゃうとやっぱ芯縄がね吸い込んじゃうとかわいそうなんでそういう意味で巻いてるんで本来はこん な, こんなあの細いやつだったら。 アヒは無理無理、巻かなくてもいけますよって。でも巻いといたら安全から、ね。安全安全ですね。針、ね、金はね、二つ用意したんですけど、ちょっと。い<笑>昔大量に貼ってきたんだけど、ちょっと細いかな。えっ、ー、とアルミ線ですね、小箔は、ね。 導線でって言うんですけど我々ずっとずっと教わってきたんですけどこういうね曲付けする時って思わぬところで厳しい曲げをしたりとかいう時はやっぱりアルミ線の方がやりやすいんでアルミ線で端、うんえーはい、的にはこの辺でやっぱり1曲付けたいなっていうことを考えて逆算するとこの辺に刺しといて刺、はい、しといてでこの辺で1曲ですね。と、うん、とりああえずあとはし曲がもしゆっすららいてたら できるだけ外側に巻いてあげた方が、え、は、え、い、その後がやりやすいっていうことにはなりますね。はい、上までかけたいんで、少し、はい、ちょっと、もう、わずか細いやつを、ちょっとかけるようにします。かりましたはい、本来は、こうやって、よく、私、そ、添えるって言い方しちゃうんですけど。はい、えー、添え、そうてやった方が、えっ、ー、と、綺麗に見えるんですけど。<笑>我々しつけをするので、あえてこういう間に、はいはい、出ないと。 こういうところは曲がるんですけど、うん、ここを曲げた時に割れるわけですね、はいえー。そういうことを防止するために、見た目ではなくて、えっ、ー、と今回曲げるよという作業を重視して、あえて間に入れるようにします。はい。こ, こういうところですね、うん。はい。そうすると自由に曲げやすいし折れづらいこれは多分当時の先生にたくさん私を教わってきたんですけど、はい、何やってんだって。<笑><笑><笑>これはこうやり方ですね。銅線でそれてやるっていうのは本来の やり方なんですけどちょっと私なりにはそういうやり方を変えてこの方がいいですよっていうのは、うんうん、まあ動画を見てる初心者の方とかね3年目5年目の方ってたくさんいらっしゃるんで、はいはいはい、そういう方にはこういうやり方をおすすめすると。る業者の方とかはね見栄えも必要なんで、うん、綺麗な針金掛けをするんですけどぐらいで 1年前の11月ぐらいにお話ししたんですけど一つはやっぱりこの枝を最終的に枝として使ってきますんでこういう枝のあるところが外に出るように曲げると、はい、これが内側にならないようにですね枝があるとこ外になるように こ, こ, はこういうふうに曲げたいわけですね意識して曲げていくよっていうのが一つ。それと右左右左左 っていくと蛇作りって言いすするんですけどいやいやいやこれで言うとねさつきやってる人に怒られちゃうんですけど、うん、昔はさつきってそうやって作ったんでさつき作りっていう言い方もするんですけど、はいはい、まああえてちょっとそこはヘビ作りっていうふうに言いますけど、はい、右左右左だけじゃなくて、うん、右行って左行ったらもう一回左行くとか、うん、で右行ったらまた右行くとかってやっていくとこういうヘビみたいな形にはならないというのが2点目ですね。3つ目は曲げるピッチを 変えていくんですね、はいはい、長いところで曲げたら短いところで曲げて、うん、また、えー、短くして長くするとかいう曲げるピッチも変えていくといいよという3つ目ですねそれから4つ目は、えー、左右やったらね前後も欲しいんですね、うん、左右左右になるとね横から見るとこうベッタまっすぐになっちゃうんですよね、はい、なんでぐるぐるっと回した時に最後あねじれてるねって えー、分かるように前後左右の変化あるねってなるように、はい、あのやっていくとで5つ目が厳しいい曲がりがりどかかでやっぱり何箇所かあっぱ何所あた方が面白い、うん、必ずしも天字だけじゃなくて天字っていうか上で曲げるだけじゃなくて下の方でもカクンって曲がったりとか、うんはい、あとシャリきなんかこう作る時なんかはやっぱり厳しい曲があった方がいいんで、うんうん、何か所か厳しい曲があると面白いねと。 いうのを意識して曲げていくとこれ結構難しいんですねあのある程度形ができてるとまあそこがある意味の制約になるんでこうしかするしかないってなるんだけど、うん、こういうマスクな木だともう自分の感性がそのまま出ちゃうんで非常にちょっとやりづらいとかあるんですけどまあちょっとそんな感じでやっていきたいと思いますりました、はい、分人であっても足元に曲があった方がいいんで、うん、やっぱりここら辺でちょっとねじりながらですね、はい、曲げていくよっていうことですねあの目的はこうねじるって話ですからね、はい ねじりながら曲付けをするよということを一っにやっていうと こ, こでここら辺でギュッとねじっていくんでここいったんこうですねここでね一回こういう曲を作るとねじりやすくなります曲げなが ら, ね じ, りながらねじりながら曲げ る, るねじりながら曲げるですねでこのら辺で曲げですね なんかグッと立つたい感じがあるんで、うん、こ, こら辺を起点にグッと。でこれやってて足んなかったら針金追加すればいいんで、はい、もう一回 こ, こら辺ですね。こ, こら辺枝があるんで、こ, こら辺曲げますかね。少しねじれてるかな。そろそろもう一本かけてもいいかもしれないなこれな、ね。 げますねっちょっとアルミ線だから弱いんではいここら辺に。 ちょっと一個かけていきます。これ、長山とくと。ええ。やっぱこう針金の食い込みも緩和されるかあ。そう、そうですね。おっしゃる通りですね。ええ、ええ、それは全然違いますね。まあ、くす、多少食い込んで、襲ってはいくんですけど、はいはい、でも、後々やっぱり残りますんでね、うん。気にならないと言っても、まあ、ない方が、あいいということですよね。ええ、はい。む、ね、って。これ、ちょっと長いですね。ここは。これに投げるか。 まあ、文人だからそんなにきつい曲がなくてもいいんですけど、はい、まああった方が面白いということですね。はい、この辺でちょっときついやつを入れていきましょうかぎゅっと。はい、もう余模を作りたくなっちゃいますね。 ここここここここかからにになるると少し枝枝がが、ね、す、ね、多すぎます、ね、そうです、ね、ままねねね枯れ枝がああんであで入っていっててい<笑>ここりよ今ここにあってここあ、ねうん、でぐるっと行ってここら辺に来た。<笑>ここに来た こここに来た。れで一応一周ですよねここからさ、こ, でね、ここ で, ですからねここで一周したよってねじれたよって話ですね少しじゃあえー、っとこの辺がだらーンとなっちゃってるんで一回あこれを使うと非常にやりやすいです。はい この辺はちょっと一曲厳しいの、ぐーっと、雪入った枝は使えないんで、最初は残しておくんですけどね。あの幹曲げした後で、こういう内側の枝を切っていくということですね。お腹が終わってますね。そうですね。お腹がですね。ですね。ここですね。ポイントね、やっぱね。ここが目立ちますね。そうそうそう。うん、そこの辺。 一つは正面、ここら辺面白いと思うんですね。うすね私の顔後ろか後じゃない方がいい か, ぐらいかな。ですよね、やっぱりこういう先ほど言ったちょっときついところがあったりね。ゆ、は、る、いはい、いのがあって、きついのがあるとか、あと一周回してみると、多分。あの扁平じゃないと思うんですよね。うんうんうん、前後左右って。なるほど。ええー。 こう先言った左行くんですけど、こう右に曲げたらもう一回右行くっていうそういう感じですよね。で、こういう長いピッチがあったり短いピッチがあったり、そうですね。前後左右でこの辺のやっぱりあのキュッキュッっていうところも面白いですよね。あとはえっと感じの一周曲がりましたかっていう話ですよね。えっとここからスタートしてでこっから一旦あそう。 まず裏行っていますね、はいはい。ここ見えますかね？はい、裏行って行こちらあこれ見えますね正面側に、うん。ここで一周ですね、うん。ここで一周しましたね。ここでぐるっと回ってきて後ろ来て前に来て、はい、で こ, こから多分後ろ行ってるんで一週半ぐらいは回ってるかなって、うんうん、はいちょっとこう消えちゃってますけどね。あれこれどこ行ったんだろう。ここですかね。あこれにありましたねこれ辺に。あそうするとこれで二周になるのかな？ ちょうどぐ ら, いぐらいですか ね, すかねっていう感じで、まあ、針金の、えー、と見た目はよくないんですけどなんかこれの面白さもありますよね、うんうん、感じのものができましたと。にじなんでもうちょっとあの曲がもう少し緩やかになっても構わないんで、はい、一旦ここまで曲をつけとけば、うん、あとはもう別に伸ばしてもいいし畳んでもいいし、うん、ということになるんでこれで来年またをむ、うんうんはいえっと、くよということで本当に本当の、えー、シャリミキの作り方というところで。ああああ ちょっとごめんなさい正面候補2つ1つはね私ここ面白いなこここ、はいはいはい、い, いです ね, ね、うん、なんかあの こ, この辺の変化が面白いここは一つ正面だし、うん、ここもいいな反対側のああなるほど、うん、ここもなかなかこっちの方がね、あのーうん、曲がってるところ、うん、厳しく曲げてるところが、うんですね、強調される感じでしますね 前っていうか斜めにね、いってるんで、うんうん、これ の, 辺の方はまた面白いかもしれないですね。なるほど。と い, うことでいや、確かに三年、うん、ここから枝が作っていって、な、うん、うん、って感じで三年で。ですね。三、ま、十、あ、倍とはいかなくても。ええー、そうですね。どうだろうな。五百円で買ったんですよ、ね、これ。そうそうそう、だから、いや、九千円のいってみましょうか。<笑>ありますよね、あっちに。ちょっと見ます。ね、ちょっと行ってきましょうか。これ取っちゃうかな。 あのちょっと枝切ってきましたけどもうちょっと短く切って、うん、でこれは将来取っちゃうかもしれないですねっゃ可能性もあるし、まあ、上はできるだけ伸ばして木が高くなればなるほどまだまだ模様ができてあの細い木になってくるんで、まあ、将来この木がこれを抜けるかってことです、ねね、いうことですよね。うん でそっちのがか8000円か9000円でしたはい。<笑>ということなのでこの上を目指そうということです、ねはい、3, 年後3年後に東殊園フェスでその値段で置かれるということです。 されなかったらどうい う, う, いうで<笑>すっぷりが さっきのこれですよ。さっきの<笑><のさ><笑> 全然わ か, からない。わかんなこんな感じですね。うん。どうなっ て, ってるんだろう。うん、なんか回ってるんでしょうね。うきっと。わかんないけど、<笑>こういうのがね、同じふうにぐるぐるぐるぐる回っちゃ面白いんですよね。そうですね。たまにありますよね。そうそうそうそう。もう単純にね、うん、曲がっちゃうんで。完成。完成。あと二つ。<笑> 内内内側側側ははに枯れてきそそそ、ね、そううそううでですすののよ ね, ね内側のやつはそうそう畑とかに植えたら面白い、ねね、らかい食後のイチゴいただきます。はい<笑>イチゴ <笑>これ食べると照明ポになっちゃうからちょっと<笑>外に行って<笑>、はい。